え合成染料の定番でこれ、ね、先ほど作っておいたものなんですけどもまだちょっとえ乾いてなくて濡れてるんですけどもねえ水洗いしてもなかなか落ちなくて、まあ、いかにも合成染料だなっていうような出来栄えですねじゃあこれの作り方を、えー、動画記録としてですね説明したいと思います えっと、まず硝酸ナトリウムですねアショウ酸ナトリウムをちょっとも難しいんですけど硝酸ナトリウムをまず水に溶かしておきます白い化粧ですね硝酸ナトリウムを 水に溶かしておきよく溶けるので問題なく箸酸サンドとばれる素になりましたこれは後で使いますその次にニーナフトールのナフトキッシュですね ナトリウム A にするんですけどここにもうすでに水酸化ナトリウム溶かしてありますまだちょっと粒が残って見えてるんですけどもこれ完全に溶かしてからこれがニーナフトールです色ついてますけどニーナフトールですねニーナフトールを水酸化ナトリウムの水液に入れて 溶かしておきます。はい、ほぼ溶けきった感じですね、まあ、色ついてますねいわゆるフェノールのいわゆるナトリウム塩ですかフェノキシド、まあ、材料としてはあのニーナフトール使ってるのでナフトールのナトリウム塩でナフトキシド塩となるわけですね溶けきりましたで、えっと、これ木綿なんですけども 面の布をこの段階で浸しておくと結構染まりが良いということなのでこのまま浸した状態で置いておきますこれ後でカップリング反応させるときに使う次にジアゾニウムイオンを作るわけですけれどもアニーリングをこの氷垂しておいたサンプラスクに入れてそれから塩酸を入れます ねこれでいわゆるあのアニリンの塩酸塩酸アネリンができるわけですけども、えっと、温度が高くなると不安定になるので氷、えー、霊しているということになりますねで水をちょっと入れて濃度を薄めておきますねこの状態で先ほど作っておいた、えー まあ温度が上がらないようにゆっくりやるのが理想なんですけれどもこれが透明な状態が長く続く方がいいんですけれどもちょっと焦るとですねこのようにちょっと色が濁ったりなんかもするんですけ ど, ど神経つかなくてもいいかな、まあ、温度が高くなるとその分あの効率が悪くなってこう ジャズに夢が分解しやすくなって効率が悪くなるということが理解できていればよいのではないでしょうかだいぶ黄色くなっちゃいましたねはいではこれを先ほどの、えー、ナトリウムになっている布のところですねこっちらの容器の方に入れますポトッと まあ、少しずつなじませながら入れてもいいって言えばいいんですけどま あ, まあ染料ができたなっていうのが分かれば良いかなとかなりあの濃い感じがするんですけどこのあと水で洗ってじゃあですねビーカーに水を用意してるだけなんですけども水を入れてこう洗いますね え今、ね、水道水ですね流水で洗ってきたものがこれですでもう一回こうきれいな水でこの染料がこう水で洗ってもですね落ちにくいっていうことを示しています染めた時間もとか温度とかですかね若干関係あるんでしょうけども このぐらいの時間で作った染料でこれ木綿なんですけどもこれだけしっかり染料が繊維に絡みつくというものです。あ と, あと乾かせばいいだけですね。